皆さん、こんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。今回もですね、えー、皆さんがですね、ますます健康になれるように、えー、最高の体操をご提供していきますので、どうぞよろしくお願いします。では、今回はですね、えー、第1章、身体能力開花、ステップ1、全身の関節をほぐすを解説していきたいと思います。 まずはじめにですね、第1章、身体の動く快化のテーマを確認していきたいと思います。1つ目ですね、全身を上手に動かして疲れにくい体になる。それから2つ目がですね、疲労や不調を自分で解消する体操法の習得になっております、はい。これ1つ目がステップ1のゴール。それから2つ目がですね、ステップ2のゴールになっております。目安期間は1から 1.5 ヶ月になっております。 第一章ではですね、この図にある通り、3つの体操を通して疲労をね、ざっと取っていただく。そういうふうな流れになっております。では、ステップ1、全身の関節を使うに入っていきます。ステップ1のゴールは、全身を上手に動かして疲れにくい体になる。それから、会話体操、関節ほぐしを17個覚えるということになっております。この関節ほぐしを17個覚えて実践していただくことで、 まあ、あの、疲労しにくい体、えー、上手に体を動かする体になるということですね。はい。年数期間は2から3週間になっております。では一つ目、えー、解放体操とはというところに入っていきたいと思います。えーまあ、解放体操とは何ぞれというところなんですけども、えー、一言で言えば、えー、体の視点、動作、感覚を身につけて、体の上手な使い方を身につけるということになっています。で 自分で体を変えるために、えー、一つのね、ボミュのことを学んだだけでは、なかなかね、うまくいかないので、まあ、こういった、えー、いろんなね、ボミュのものを統合させて、えー、組み立ててるっていうことですね、はい。で、解剖学からね、何を取り入れたかっていうと、えー、体の仕組みとか、えー、科学的、それから細分化の視点ということですね。はい、まあ体の仕組みっていうのは、まあ、 骨の形であったり、関節の形、それから筋肉の動き、まあ、そういったことを、えー、取り入れてるっていうことですね、はいで。人間としてね、あのー、人の構造というのはみんな同じで、えー、科学的に裏付けされてるっていうことですよねで。ある人は関節が丸で、ある人は三角で、ある人は四角で、えー、といったね、あのー、 ことはないわけですよね、えー。皆さん、大体丸の形をしてて、えー、皆さん、人間として共通しているものがあるっていうことですよね。うん、で、えー、ものの仕組みがね、えー、分かってないと、いろんなことを、えー、学ぶ上で、まあ、支障があるので、こういった、えー、考え方を取り入れてるってことですよね。生、う、態、ん、からね、何を取り入れたかというと、疲労解消や姿勢矯正の技法、それから生物、全体的な視点ということですね。はい。 実際にその疲労を解消するための体操であったり、ズボンシとかね、まあ、そういった技ということにもなりますし、してね、えー、整えるための、えーまあ、考え方、視点ということになりますねで。生物ということなんですけども、えー、我々、まあ、生き物として、よりよくね、まあ、生きていこうという力、それから自分のね、えー、怪我とかね、病気を自分で治そうという力、まあ、そういった力がですね、す、ま、で、あ、に 宿ってるわけですよね、うん、でそういう考え方もそうですしいかにその自分の、えー、力を発揮させていくか、ね、直していく力を引き出していくか、まあ、そういったです、ね、考え方も取り入れているということですね、まあ、自分の、ねえー、生活を顧みて正していく、まあ、そういったことも、えー、言えると思いますで解剖学では、えー、細分化の視点で生態では全体的な視点を、まあ、取り入れているんですけれども 解剖学、まあえー、というところでですね、例えば腰痛があったら、その腰痛がある部分に、えー、原因がないかっていうところを、まあえー、探していくわけなんですよね。腰痛になっている部分に着目するっていうのは当然なんですけども、えー、それだけではですね、えー、なかなかあの解決ができなかったりするんですよね、うん。やっぱり腰痛がある原因が普段の生活にないかどうか、ね、それから この幼稚の歪みが実はですね違うところからの歪みがつながって幼稚になっている。まあ、そういったことがあるので、この細分化と全体的な視点、両方をしっかりと、ね、取り入れているということですよね。ですのでね、ね、えー、皆さんが、ね、何か不調があった場合に、その部分に着目して体操をしていくというのも大事だし、全体的なですね、えー、体を整える、それから生活を整える。 そういった視点を取り入れて、えー、原因を解消していくと、えー、楽にね、スムーズにね、えー、不調がね、解消されるかなというふうに思います。三つ目ですね、えヨガから何を取り入れたかというと、まあ、柔軟性、バランス、自律神経の調整、それから呼吸法になってますね。はい。まあ、これらですね、まあ、心身を整えるための、えー、ポーズだったり、それから体操、ね、えー、呼吸の仕方、これらを取り入れております。 運密でですね、疲労や不調を解消してですね、自分を整えることができるわけですけども、それだけでですね、人間の能力が全てということではないわけですよね。うん、何かね、体に負荷を与えて成長していく。まあ、そういったことが人間には備わっているわけなので、この筋力トレーニングを取り入れているということですね。不動者からはですね、歩き方、達人の効率的な動き、 それから運動神経を取り入れてるってことですね。まあ、しっかりとね、えー、筋トレで力をつけた上で、ね、体の上手な使い方を身に、えー、つけていく。まあ、そういったことを、えー、取り入れてるってことですね。解放体操には、えー、次のような、まあえー、種類の体操があるということですね。まあ、例えばですね、関節ほぐし、ゆっくり伸ばし、ふわふわ緩めるなどの体操法であったり、つぼ押し、えー、小手緩めなどの、まあ 主義ですよね。はい。技ですね。それから膝の絞りとか、えー、脇の締めなどの身体操作ですね。身体感覚。そういったものがあるということですね。はいまあ、第一章では、えー、関節保護し、ゆっり伸ばし、ふわふわ緩るめる、まあこ。この3種類の体操を行って疲労を解説させていくということになっています。では、解放体操、関節保護しに入っていきたいと思います。はいえー、関節保護しというのは、 全身を15個の部位に分けて、それぞれの関節を動かして筋力をほぐしていく、えー、ということになります。で、関節を可動域通りに動かして、全身を上手に使えるようにするということですね。はい。で、関節をね、なんでわざわざ一つずつね、ほぐさないといけないのかっていうところなんですけども、これ開発しないとですね、実際に使えてないまあ部位とか動きがあるわけですよね。うん、例えば、 胸だけ動かしましょうとかね。はい。言葉はどうやって動かすんですかね。こういうことはですね、なかなかならないとですね、えー、使えるようにならないわけですよね、うん。これはですね、アルファベットの発音を鳴るようなものなんですよね。うん、英語には、英語専用のま発音の仕方があって、えー、日本人のね、カタカナで発音をしようとしても、喋、えー、れないわけですよね。うん、それを、 一つ一つの、ね、発音記号をしっかりと身につけることで、英語の正しい発音ができると、えー、いうことになりますよね。一つ一つの部位が正しく動かせるようになると、体全身が上手に使えるようになるということですよね、はいで。どんなメリットがあるかということなんですけども、例えば運動面では、枯れにくい柔軟性の向上、運動神経の向上、それから上達が早いということが挙げられます。 個々の部位をね、しっかり使えることで、全身無理なく動かせるので、まあ、疲れにくいということにもなります。それから、どこが凝ってるかなとか、ね、どう歪がんでるかっていう、まあえー、そういったものに対して、明確な感覚が生まれてきて、的確にアプローチして、まあ、不調をね、回復解消できるということもあります。それからですね、ここに動かせるようになるから、全身をつなげて動かせるようになるということもあります。まあ、これは先々必要なので、 今のうちからしっかり身につけておいてください。次に健康面なんですけども、えー、疲労解消が早かったり、えー、血流や代謝が良くなったり、歪みを是正していくってことになりますね。はいまあ、当然、これがね、溺れて血流や、えー、代謝もね、向上しますし、えー、ぜひね、防ぐすことで歪みのね、防止にもなるってことですね。はい、それから美容面、姿勢の意識とか、あり方にも関係していきます。えー、姿勢とかね、在り方を覚えるための、まあ、基本的な動きを 習得するってことにもつながりますね。それから精神面、目覚ましとかリフレッシュにもつながりますと。まあ、一個一個ね、関節をほぐすと、すごくね、爽快感があって、目覚ましとかリフレッシュになります。ぜひね、あのー、これは楽しみにね、やってほしいなというふうに思います。それでは関節ほぐしのやり方に入っていきたいと思います。ポイントはですね、 一つ一つの、その部位だけ動かすことに集中してほしいということですね。はいまあ、人間の体って繋がってるので、まあ、その関節だけ動かすっていうことはま不可能なんですけども、その関節をほぐすという上で、えー、その関節だけ、ね、動かすことに集中してほしいということですね。こ、はい、れからですね、力を抜いて伸び伸びと大きくやってほしいということですね。はいまあ、最初はですね、関節のその動き、 動かし方に集中するので、まあ、力もね、最初は入ると思うんですけども、だんだん慣れてくるとですね、あの気持ちよくね、伸び伸びと大きく動くように意識してみてください。それからですね、そうやってほぐしていくと、だんだんね、動ける範囲が大きくなっていくので、まあ、楽しみにやってほしいなということですね。それからね、繰り返し繰り返しやっていくと、十分開発していきます。で 自分ですね、その動きがですね、えー、開閉として身についていくと、まあ、体がですね、えー、勝手に、えー、無意識に使ってくれるようになります。ね。こうやって関節をしっかりほぐした方がですね、体が楽な動きになるわけですよね。うん。なので、体がですね、自動的にそういうふうに使ってくれるようになるってことですね。はい。まずは、えー、一つ一つね、動かすことに意識してね、集中してやっていただいて、繰り返して、 無意識化にしていく。まあ、こういうふうな流れでやっていただきたいということですね。で、最もね、効果的な時間帯としては、起、え、床、ー、後に毎日行うというのをお示めします。もちろん最初はですね、やり方を覚えるのに時間がかかるので、えー、3分で終わるということはないと思うんですけども、慣れてくれば、えー、手短にね、えー、することができるので、ぜひね、えー、この起床後にやっていただきたいということですね。 で気象後にやるとですね、その正しいね、えー、十分体が使えるような動き、それをですね、体に覚え込ませることができるわけですよね。うん、そうした状態で一日をスタートすると、まあ、その日の一日の動きがね、すごく快適になりますので、ぜひね、この時間にやっていただきたいということですね。はいえー、こちらがですね、関節保護士のリストになっております。はいえー、これら17個を、えー、まず覚えていただくということですね。はい このリストなんですけども、一言ですね、コメントを書いていますので、これを見ながらやっていただくと、覚えるのもやりやすいかなということでご用意しております。で、この関節がですね、どういう部位に分けられているかということなんですけども、大きく分けて4つになっています、はい。頭と首の部分、それから肩と腕の部分、それから股関節、足の部分、それから体幹部分になっております。 それぞれ、えー、頭と首は、えー、顔と首。それから、えー、肩と腕は手指、手首、肩。それから股関節と足は足指、足首、股関節。それから体幹では骨盤、腰、腹、胸になっておりますね。はい、で実際の、ね、動かし方は別の、ね、実践動画で解説していきますので、まあ、今は、ね、こういうリストがあるんだなということを 認識いただければいいかなというふうに思います。では、広角図に移りたいと思います。ユースタリン体操する前に、えー、各部位がね、どんな形になっているか見ていきたいというふうに思います。えー、画面上ですね、左側が、えー、体幹のね、後ろから見た図になってまして、右が前から見た図になっています、えー。体幹がね、どういうふうな形になっているかというと、このようにですね、カーブを描いているってことですね。 首の部分がちょっとですね、ちょっとだけですね、後ろに反ったようになってまして、で、胸がこういうふうに大きく後ろに丸まってます。それから腰が、えー、今度逆に大きく、えー、反ってて骨盤がまた、えー、丸くなってるという形ですね。はい、で首は、まあ、腰椎というですね、まあ、こういったブロック状のものがですね、7つ積み重なったものになっています。で、胸が12個繋がってて、 で、肋骨が生えて、で、前の、えー、胸骨につながってるってことですね。はい。で、腰の部分がどこかというと、その肋骨と骨盤の間の骨になりますね。はい。骨盤部分を腰っていうんじゃなくて、腰はこの骨盤の上の部分っていうことですね。はい。腰椎の部分、まあ。そういうことになりますね。はい。で、それから骨盤というのが、えー、まあ、バケツのような、えー、形。 をしてるわけですよねで。ちなみになんですけども、この脊椎の部分が、まあ、どんな形してるかっていうと、まあ、大体こんな形してるんですよね。はい。それぞれ一個一個の形で微妙に違うんですけども、まあ、大体こんな形してます。はい。で、こっちが前、こっちが後ろになってまして、ここがいわゆる、えー、ブロックの部分で、追加版があったりですね、えー、そういった部分になってます。 実際に体重を支えるような部分と言えると思います。で、えー、このよ う, なように、まあ、突起があって、この突起のところに2つ、まあ、関節があって、それぞれがこう、踏み重なってるわけですね。はい。で、この関節部分が、えー、まあ、前後、左右、ねじ、まあ。そういうような動き、えー、重度の高い動きを生み出しているってことなんですよね。れきついて、あのー、なんていうか、 棒のように硬い一本の柱っていうことではなくて、一個一個のブロックが積み重なって、鎖のようにですね、非常に自由度がある、そういった構造をしているってことを認識してほしいなというふうに思います。ではですね、腕の解説をしていきたいと思います。ここでのポイントなんですけども、腕がどこから始まっているか、これにですね、しっかりとですね、着目してほしいなというふうに思います。腕はですね、 この胸、えー、骨の、えー、上端の端にある、えー、鎖骨から始まっています、はい。肩とかね、えー、そこから腕が生えてるんじゃなくて、このですね、胸の上から始まってるってことですね。はい。えー、喉からですね、指を下ろしていただいて、えー、下にぶつかったところが、えー、胸骨の上の端になります。はい、その脇に、胸鎖関節というのがあって、鎖骨が まあ、始まってるわけですよね。はい。で、そこから、肩甲骨につながって、はい。これ、後ろから見た図なんですけども、え上腕骨、肘、手首、手首につながってますね。はい。で、この鎖骨とかね、肩甲骨っていうのは、この肋骨の上ですね、まあ、他の後乗ってるだけなんですよね。うん。まあ、実際には、筋肉がね、えー、首と、つながってたりするんですけれども、骨格上は、 乗ってるだけっていうことなんですよね。しかもですね、この強鎖関節っていうのが上下と前後に非常に動きやすい関節をしてるわけなんですよね。なので、ここをしてんですね、ぐーっと360度。非常にですね、自由度が高いわけですよね。うん、よくね、肩が上がりませんとか、いうことがあるんですけども、それはね、筋肉がガチガチになってるわけで、しっかりと取っていただいて、ね、 本来は自由に、ね、動かせる。そういったです、ね、感覚を取り戻してほしいということなんですよね、はいで。あと細かいところを言いますと、肘、えー、から先ですね。肘から先っていうのが、えー、実は2本の腕が走してて、えー、この手首を返すときに、えー、1本の、ねあのー、骨を支点として、もう1本の骨がくーンって変えるように、こんなふうに変、ね、えるようになってて、 手首が変ったりしてます。それから、手指のですね、えー、この関節なんですけども、ちょうど、ここの部分ですよね。はい。この部分の関節は、えー、手首側がこういうふうに丸っこくなってて、指の部分がこういうふうになってるんですよね。はい。大雑把に言うとですよ。はい。なので、手指の、ここの先端って部分が、まあ、ぐるぐる回ったり、えー 前後左右に動いたり、非常にですね、自由度の高い部分になっているということですね、はい。これからですね、足の部分の解説になります。はい、足はですね、えー、骨盤部分の、まあ、股関節から始まって、えー、大腿骨があって、骨、えー、のね、肩骨という2本の骨が走って、足首、足指っていうふうになってますね、はいで。一番のポイントは、この股関節が、 丸の形をしてるってことですね。はい。えー、縦の部分の、まあ、いわゆる股関節の部分は、ここの、えー、部分なんですけども、これも同じように丸くなってるんですけども、それと同じように、えー、足もですね、丸くなってるってことですね。はい。で、股関節は、えー、見た通りですね、その骨盤の中にズボンと入ってるわけですね。こんな風にガチンとなってます。はい。で、肩の部分っていうのは、 まあ、こういうふうにですね、えー、ガッチリとはまってないんですよね。ちょっと、すごく緩い状態、えー、抜けやすい状態になってるんですけども、しっかりズボーンと入ってるわけですよね。で、これは、体のですね、上の部分の体重をしっかり支えるっていう意味で、ね、抜けないようにするために、しっかりとガッチリとした、えー、構造をとっています。ただ、えー、丸い形をしてるので、えー、前後、えー、左右、 ねじる動き、回す動き、これらの自由度はあるっていうことなんですよね。ですので、がっしりしてるけども、自由度がある。そういった部位っていうことを認識してほしいなと思います。で、足首に着目しますと、ちょっと見にくいんですけども、上の骨がこういうレンチのような形になってて、下の骨、しっかり硬い骨がですね、ガチンと組み合ったような形になってます。これもですね、 体の体重を支えるために、まあ、こういうふうになってるんですけども、非常にですね、前後左右をねじれるっていう、自由度の高い構造をしてるんですよね。うん、股関節も足踏みもですね、しっかりと体重は支えるけども、自由度の高い部位、まあ、そういうことをですね、認識して、えー、動かせるようになっていってほしいなというふうに思います。でまあ、ちなみになんですけども、足指もですね、手指と同じように、 えー、丸いっこい形と、えー、先端がこういうのカバーになってて、えー、前後左右ねじる、グーグル回すような動きができるような形になってるってことですね。ではですね、関節保護の実践ということで、はい、えー、別の動画でね、えー、解説していきますので、えー、それに移っていただきたいと思います。はい。まあ、えー、まずはですね、顔を捨てて素直に真似をする。えー、いろんなね、保護しやすいようにですね、僕も 持ち方とかね、いろんな工夫をしてますので、ちょっと最初はね、それを招きしていただくと、えー、スムーズかなというふうに思います。で、えー、何でもね、実践していただいて、できるようになった、ね、そういうふうに感じたら、オンラインチェックシートに、一、えー、人ずつね、チェックしていただいて、個別オンラインチェックのね、予約をしていただきたいというふうに思います。最後にですね、チャレンジメニューについて解説しておきたいというふうに思います。 こちらのリストはですね、各関節をほぼ全部放出ようなリストになっております。こちらのね、17個のリストなんですけども、各部位を法律的に、それから最低限ね、これを覚えてほしいというような動きをものさせたものになってまして、これでも十分ですね、関節をほぐすることができます。ただですね、やっぱりあの、一つ一つのね、関節を全て はっきりと動かせるようになると、より身体感覚も磨かれますし、柔軟性の向上も早いですし、えー、運動状態も相当早くなります。ね、えー。ちょっとね、多いかなーって思うかもしれないんですけども、これ慣れるとですね、えー、だいたい5分か6分ぐらいでできるようになってきますので、ぜひトライしてほしいなと思います。私もですね、毎朝この体操をして、えー、元気よくね、一日過ごしてますので、 えー、皆さんもね、チャレンジしてほしいなとい う, うに思います。それではステップ1、全身の関節を使うの解説を終わりたいと思います。またね、実践動画でお会いしましょう。どうもご覧いただきありがとうございました。